本当に実現するのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。アメリカ原子力空母が韓国海軍と訓練を行うことが分かったとハンギョレ新聞が報じています。ハンギョレ新聞の記事を引用します。東シナ海に展開するアメリカの原子力空母、 エイブラハム・リンカーンが15日頃、東海の公海上に入り、韓国海軍と訓練を行うことが分かった。アメリカ空母の東海入りは、北朝鮮が大陸間弾道弾を発射し、朝鮮半島の軍事的緊張が高まった2017年11月以来4年5ヶ月ぶり。北朝鮮が大陸間弾道弾を再び発射し、 7回目の核実験の可能性が高まったことで、韓米が北朝鮮に警告のメッセージを発するという。11日の軍関係者の説明を統合すると、林韓は15日頃の東海の公海上に入り、5日間ほど留まって、韓米海軍合同演習を行う可能性が高い。韓米は両国軍の主要指揮官が 東海上の空母に集い、北朝鮮への警告メッセージを発することを検討しているという。当初、アメリカは、韓米日三国による合同演習を希望していたが、韓国の反対で三国演習は行わない見通しだ。リンカーンは、東海の南方海上で日本の海上自衛隊と演習を行い、北上後は韓国海軍と 海上演習を行うう可能性もあるというアメリカ空母が東海へやってくるのは、キム・イルソン指摘の誕生日である太陽節などを機として、大陸間弾道弾の追加発射、または核実験などが行われる可能性が提起されている中で実現する。北朝鮮が国際社会の度重なる警告にもかかわらず、大陸間弾道弾の追加発射、または 核実験などを強行する場合に備えた北朝鮮に対する圧迫抑制措置だというのが軍関係者たちの説明だ。林間は全長333メートル、飛行甲板の幅 78.4 メートル、潜伏 40.84 メートルで、ステルス戦闘機 F35C や FA18 スーパーホーネットなどの 80機余りの航空機を積んでおり、原子力潜水艦、イージス駆逐艦、ミサイル巡洋艦などと空母打撃群を組んで動く。アメリカ空母の東海入りは北朝鮮が大陸艦弾道ミサイルの発射実験や核実験などを相次いで実施した2017年11月以来初めて。当時はアメリカ海軍の原子力空母ロナルド・レーガン、 セオドア・ルーズベルト、ミニッツの3隻の空母が東海入りし、韓国海軍の艦艇と合同演習を行っている。朝鮮半島近海での韓米海軍による合同演習を地獄に対する武力 G とみなして対抗演習を行ってきた中国の今後の対応にも関心が集まる。中国は2017年に朝鮮半島の軍事的緊張が高まったことで、 韓米、米日による海軍合同演習があるたびに、近隣地域で大規模演習を行ったことを公開している。とのことです。ハンギョレ新聞は、韓国内では、左派急戦法のメディアと言ってよく、新聞ジェインであり、反米親中新北朝鮮のメディアと言ってよいでしょう。はじめに言っておきたいのですが、 ハンギョレ新聞はこの記事の中でしれっと東海という言葉を使っています。各国海図における海洋の名称を定めているのは IHO。国際水路機関が定めた名称は The Name Sea of Japan, Japan Sea となっており、韓国が主張する East Sea などという言葉は微塵も出てきません。まあ、韓国という世界の中でも全く注目されない パーイーストの半島の隅っこの田舎国家の中でどういうローカル故障を用いようが知ったこっちゃないのですが仮にも日本語訳版をインターネット上に公開し世界に発信しているという自負があるのであればこういったローカル故障を堂々と記事内に掲載してほしくないものですこの程度の新聞が韓国のクオリティペーパーなのですマスメディアについては 日本も決して大きなことは言えないのですが、韓国メディア、そして韓国人の野郎時代っぷりには心の底からへきエきしますね。話を戻します。日本帰りしたアメリカ空母エイブラハムリンカーンはすでに4月11日の時点で日本の海上自衛隊と合同訓練を開始しています。11日正午ごろ エイブラハム・リンカーンとアメリカ海軍駆逐艦スプルーアンス、海上自衛隊護衛艦イナズマが航行している様子を取材陣が捉え、防衛省関係者、そしてアメリカ海軍第七艦隊も日米共同訓練を認めています。エイブラハム・リンカーンが日本海入りし、海上自衛隊と共同訓練をした目的をアメリカ海軍第七艦隊は 同盟国やパートナーに対して、自由で開かれたインド太平洋を維持するアメリカの関与を改めて保障し、抑止力の信頼性を高めるものだと説明しており、この点では、ハンギョレ新聞の記事の通り、北朝鮮への自衛活動と見てまず間違いないと思われます。アメリカ海軍にしてみれば、日米安保条約を組み、グワッド構想でもパートナーである 日本の海上自衛隊と共同で北朝鮮に当たるのは当然のことでしょう。そういえば最近、アメリカ、イギリス、オーストラリアが日本に対してオーカスへの参加打診というニュースもありましたね。日本、アメリカ、イギリス、オーストラリアは言ってみれば4カ国軍事同盟を組んだとみても決して言い過ぎではないかもしれません。アメリカ海軍は 海上自衛隊との共同訓練を終えた後韓国海軍と共同訓練を行うのではとハンギョレ新聞は言っているわけですね。反米新北朝鮮のハンギョレ新聞からすれば、なぜだと叫びたくなる出来事であることでしょう。文政権の5年間、韓国はひたすら北朝鮮に媚び中国に媚び続けてきたのですから。もしこのアメリカ海軍と 韓国海軍の共同訓練が実現するとしたら、それは誰が引き金を引いたものなのでしょう。次期大統領であるユン・ソン・ギョル氏は、新米反中反北朝鮮であることを明言しています。4月13日には、次期政権の外相など、閣僚8人の人事を発表しましたが、その顔ぶれを見る限り、米韓同盟を重視するという公約を そのまま反映させたものと見ていいと思います。つまり、今回の共同訓練も、ユン・ソン・ギョル氏が引き金を引いたものとみられるわけです。しかしながら、現時点ではまだ、韓国大統領はムン・ジェイン氏のままです。いくら次期大統領とはいえ、このような重大事を、現政権を飛び越えてできるものなのでしょうか。ムン・ジェイン大統領は、未だ大統領であり、 韓国軍の最高統帥者ですからね。韓国海軍に対してアメリカ海軍と共同訓練を行いという命令を出せるのはユン・ソン・ギョル氏ではなくムン・ジェイン大統領ですからね。北朝鮮のことしか頭にないと言われたムン大統領が北朝鮮を裏切るような命令を出したとは常識で考えればあり得ません。となると一体誰が下した決定なのか やはり、ますますもってわけがわからないという状態なのですが、もし本当にアメリカ海軍と韓国海軍が共同訓練を行った場合、韓国軍機構はすでにムンジェイン大統領を見限っており、次期権力者であるユン・ソン・ギョル氏に思える道を選択したというのが一番現実的なものの見方かもしれません。もっとも共同訓練など開催されず、